こんにちは。リレーショナルデータベースシステムについて要点を絞って大事なことに限って今からコンパクトに説明しますのでこの授業理解を効率よく進めていくために今ここで説明しておくことは皆さんの頭の中によく 入れててておおいて欲しいいいしししなと思っまます。よろしくお願いします。く願リレーショナルデータベースとリレーショナルデータベースシステムについて説明しますデータベースというのはあるテーマに沿って集められた データの集まりのことでした。リレーショナルデータベースというのは、データベースの種類のことです。データベースにはいくつか種類があるんですが、最も有名で、最もよく使われていて、そして学習も理解もしやすいデータベース。それがリレーショナルデータベースです。 リレーショナルデータベースではデータの種類ごとに分かれたたくさんのテーブルが格納されていますテーブルと言っているのはこういう表の形に並んだデータのことですたくさんのテーブルと言っていますからテーブル1個でも10個でも100個でもたくさんのテーブルす テーブルがリレーショナルデータベースの中にあります。それを管理するソフトウェアがリレーショナルデータベース管理システムです。リレーショナルデータベース向けの管理のソフトがリレーショナルデータベース管理システムです。 リレーショナルデータベースのテーブルを2つ示しています。こちらの左側のテーブル、ID という属性と、商品という属性と、単価という属性が合体して1つのテーブルになっています。このテーブルでは、ID1、 商品みかん、単価50これで1つのデータのまとまりです。ID2 商品りんご単価100これで1つのデータのまとまりです。ID3 商品りんご単価150これで1つのデータのまとまりです。このようにテーブル全体は 属性で区切られていて、いデータが並んでいるというようになっています。右側のテーブルで確認します。ID と購入者と商品 ID と数量の属性があります。この中に 1x110 というデータと 2y25 というデータと といいう、データが並んでいます。この授業では主に Microsoft Access というソフトリレーショナルデータベース管理システムを使っていきたいと思います今日の今からの授業では Microsoft Access を起動してデータシートビュー という画面を出してテーブルの新規作成、編集を行っていきたいと思います。皆さんもぜひ今からの説明を参考に皆さん自身でテーブルの新規作成、編集を行ってほしいと思います。この授業、次回以降で テーブルビュー、テーブルツール画面、デザインビュー、SQL ビューなどいくつかの画面を紹介し、これらを使っていきたいと思います。このような Microsoft セスの機能に実際に触れ、体験することによって、リレーショナル デーータベ次に Office365 の案内をしますのでそちらの方も必ず見てほしいと思います Office365 の中に Microsoft Access が含まれています以上リレーショナルデータベースについて 大事なことにポイントを絞って説明しました。ありがとうございます。